それでは続きましてテキスト第 2.2.3 節の非不整数の二進十進変換に進みます。でこの非不整数の二進十進変換なんですけれども、えっと、まずまあどのような用途で用いるかといいますとそのまあ我々日常生活で用いている数というのは十進数なわけです。でこれに対して、 その計算機で用いる数というのは、こ の, この授業でも習いましたように、2進数を用いるということになります。でそうしますと、その我々が実際に計算機に何かを計算させようとする際には、え大抵その入力は、キーボード や, やあの読み取り、えー、と工学的な読み取りなどを使って、10進数を読み取るわけですけれども、まあ、それがあの計算機に入って実際にデータ処理をされる際には、2進数に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 いうことで、まああのこれはそのある意味その人間と計算機の間を取り持つまあ重要な計算の一つであると位置づけることができると思います。で、まあそういう必要不可欠なその二進十進変換なんですけれども、そのまあ先ほど学びました方南法はえっ、ー、となんだ、まあ、我々はその組み立て情報ですでにやっているではないかというふうに思った人もいるかもしれませんが。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 あの二進表記で与えられる二進数ですけれども、えっ、ー、と、これを、が実は、このスライドの端、右側の方にありますように、これは十進数では、91という値を表します。で、えっ、ー、と、ここ、まず最初に、この1 101 0 1 1 0 1一という二進表記から、えー、と91という十進表記を求めるあの計算方法を紹介します。なお、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 スモール M という日清表記に対するその受信法による値が求まることになります。ということで、この今回、この日清表記から受信表記に変換する問題は、えっ、ー、と、与えられたその日清表記の各桁の数を係数に持つような多項式を作りまして、で、その多項式の変数 X に2を代入した値ですね。この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 余りが1になりますので、この余りは22、小22の隣に書きます。で、同じように今度は、えっ、ー、と、22をさらに2で割りますと、この場合はの小は11で余りは0というふうに書いていきます。で、以下、えっ、ー、と、同じようにですね、どんどん、あのー、小を2で割っていきまして、最終的に、えっ、ー、と、小が0になるところまで、この小と余りのを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 で商45とあまり1を導出しました。でこれはあのどういう意味かというと、えー、と91がその45の2倍プラス1の形で 表, 表せれるということを意味しています。で、えー、と2番目のステップでは、えー、とこのステップで出ましたその商の45をこう2で割っていました。で、商、えー、が22あまりが1という結果を導いています。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 えっ、ー、と、多項式 MX のそのフォーナー法による展開とそっくりそのままの形になっているわけですね。えー、そして、今、この一番下の行、式の一番下の行で、えー、この黄色で塗りつぶした数字というのが、えっ、ー、と、実はその、えっ、ー、と、先ほどフォーナー法でのに使いました、この MX の多項式の係数となって現れています。えー、先ほどの MX の係数というのは、すなわち、